いつも動画を見ていただきまして、ありがとうございます。旅する生き物男子、バオシンです。ここは栃木県の佐野市です。1ヶ月前に栃木市と宇都宮知らずてきましたよね。お前また栃木に行ったんかいと。こういったご意見想像しやすいんですけれども、まあまあまあ、最後まで聞いていただきたいんですけど、この佐野市なんですが、二つとても有名なものがありまして、一つは佐野の厄除け大師、厄払いのお寺がある。 ということです今ちょうど映像を映していると思うんですけれども今日はやっぱりラーメンですね佐野ラーメンで有名な街ですなぜ今回また栃木県しかも佐野市に佐野市自体は初めてなんですけれどもここに来させていただいたかと言いますとそのご報告を YouTube 以外の SNS でさせていただいた時に佐野市もいいところだからぜひ来てと声をかけていただきまして今回そのあのグルメ 教えていただける方のすぐ目の前にいらっしゃっているのでご紹介します。どうぞ。はい。はい。え一丸さんです。こんにちは。ご紹介お願いします。はい、え一、ー、丸と申します。よろしくお願いします。はい、楽し市の方でマントラとかしております。よろしくお願いします。はい。先月宇都宮と栃木に行ったときに、えー、餃子とあと有蘭線 楽しんでいるという動画をと YouTube に投稿させていただいて別のソーシャルメディアでも宣伝をさせていただいたら「佐野にこんなに素晴らしいものがあるのに」と声をかけていただきましたので「<笑>では行くしかないだろうと」とこうしてコラボレーションといいますかご紹介していただけるっていうことになったわけです。はいはい<笑> 今回のこの動画の主人公は、実はラーメンではありません。世間的にはあまり知られてないかもしれないんですけれども、佐野グルメにはもう一つ、佐野市民の皆さんがもう大好物だっていう風に、僕、聞いただけなんで、ごめんなさい、間違ってるかもしれないんですけれども、広<笑>い唐揚げがあるって言ったんですよ。で、まあ、石丸さんに教えていただいて。はい。広、はい。まあ、唐揚げって普通は醤油で味付けされたものだと思うんですけど、それをソースで味付けてる唐揚げになります。 なんだそうですはい、はい、面白いじゃないですかワクワクするじゃないですかこの動画最後まで見ていただければきっと今この動画見ていただいているあなたもですね佐野市に今すぐ行って黒い唐揚げ食べたくなりますからぜひ最後までお見逃しなくお付き合いくださいでは今回の旅も始めていきましょうお願いいたしますよろしくお願いします<笑>これから ーーゲゲッットをロックオンしししししたたたラととメもも楽楽めめめるいいいいいいううおお店に向かかいい思まますす一番さんよろしくお願ちいいちゃめちゃ楽しみあそこに佐野駅前のモニュメントが見えますね。はい もう僕はあの水のあるところ大好きなんで噴水とか見るともうテンション上がりまくりますね<笑>前回の動画見ていただいた方はあーわかるかもしれないんですけれども東京スカイツリーととしまえんでね投稿させていただいてきました本当にうだるような暑さというのはまさにあのことでそれに比べるともう佐野市は本当に過ごしやすいですもう103にとして声かけていただかなかったらそれに気づけませんでした、はいです でしかもですよ僕は基本的に株主優待券しか使わない人なのでそれ以外のところはそういうツッコミが来るとウ っ, ってなるんですけど、まあ、裏技は知ってますの で, でも佐野に東京から来る方法として東武線の株主優待券を買えばいいということは逆に。 茶栃木の方が株主優待券をどこかのチケットショップで買えば通常の値段よりもかなりお安い値段で東京に遊びに行けるということが分かっていただけるんじゃないかなと思いますね。うんえー、ねこれ宣伝しててもらってるんんですけども皆さんからいただく のはあまり良 い, い評価ではないみたいなので最近の僕の動画は低評価バンバン食らってます、えー、僕はえ今こちらの方角から佐野駅まで来たわけですこの方角に薬払い大師総州寺がありますメイン通りですねここが佐野ここがメイン通りああそうですか実を言うと車に乗るのがかなり久しぶりで<笑> 他の親の車に乗ったのが1年以上前なので車はだいぶ久しぶりです電車とバスはまあ多いんですけれども他業者はだいぶ久しぶりです免許は持ってる免許は持ってるんですけどねけど最近ハンドルを握ってませんだからここまで来るのにレンタカー借りようかなと思ったんですけどもやめました事故るだろうなと思って<笑><笑>怖いですうっけんの近とかちょっと忘れてたああそうですね 豊島園最終日の模様をお届けした動画に関してはおかげさまでたくさんの方に見ていただけているんだなということがあの実感できて本当にあの嬉しく思っておりますありがとうございます豊島園には僕8時にもやったんですよ2時間前にオープンの2時間前に行ってで何を し, してたかっていうと電車の全面展望動画撮ってたんですよサブチャンネルのためにリ鳥イ町ですね 堀米町の近くに、堀米ですねあ。あ、堀米。ごめんなさい。堀米町の近くのこちらです。はい。 僕の方が青ネギラーメンのお箸をいただいて、千丸さんはラーメンを注文しました。黒からで3品え600円セットこちらを注文しております。はい、これが今回のオーダーでーす。やっぱり一気は黒から揚げが目立ってます。はい、じゃあいただきます。 はい。うんうんうんうん こちら、ネ、うんえー、ギラーメンいただいてみたいと思います。うん、が強くて、うん 全国津々浦々にたくさんのご当地ラーメンがあるわけなんですけれどもその中でもそのラーメンが本当にユニークだなと思うポイントが一つありましてそれはスープの素を湧き水から取っているっていうことなんですこれだけ出どころがはっきりしている段なかなかないと思うんですそしてこの湧き水が出る場所なんですが出鶴原弁天池というんだそうです じゃあいき<笑><タッ>ます。 かわい高。<音声> 絶対見られないもん発見になる。でも大好き。いただきます。うん、うまい。最高にうまい。うまい。本当にうまい。 こういうわけで、完食しましたラーメンたちさん、最近美味しかったですごちそうさまでした、えー、今回の動画はいかがだったでしょうか黒い唐揚げ 非常にインパクトが強かったですあのソースの味非常に良かったよろしかった一丸さんにはもうこれ感謝のことしかないですねはいありがとうございますいやいやもう教えていただかなかったらきっと一生出会えなかったこの黒い唐揚げ今回もですね東武線の株主優待券を使いまして激安で往復たったの1200円でここまで来させていただといている 東京を起点に田野の方に来る場合にもぜひぜひ株主優待券をご購入いただいた上で往復で旅をしていただいてお腹も心も満腹になって帰っていただきたいなとそういう旅のご提案をさせていただけたらなと思いますこの動画を最後まで見てくださいましてありがとうございます1 0さん本当にありがとうございまし た,、はい、ましたではこれでこの動画締めたいと思います改めましてありがとうございましたありがとうございます